百いぶどうつばぜのどい が, 好きが。あ こんにちは百秋武道具店のう賀ですやってますかもうこの動画のタイトルにもあった3分25秒が24秒にこれ一体何の時間だと思いますかみんなにも大いに関係してますよ答えはね新型コロナウイルス感染症が収束するまでの暫定的な試合審判法あの例のつばぜり合いから分かれましょうってやつねこれを導入してからの全日本選手権の実際のつばぜり合いの時間を計測したものなんですそう激減してんですよね 激減確かにねつばぜり合いがもうなくなっちゃったんで激減するのはまあ当然なんだけどでもよーく思い返してみてこのの剣道の試合めちゃくちゃゃくく見やすすないですか面白いよねあくまで個人的な意見なんだけど僕この暫定ルール入ってからの方が好きですコロナ終わってもこのまま続けてほしいぐらい今回の動画はいつもとちょっとテーマがね違うんだけど参考資料として剣道日本2021年12月号この中に全日本剣道連盟常任理事試合審判委員会委員長 邦秀先生がねこの暫定ルールについていろいろ数字を出しながらね説明してくれてますはいこれタイトル見てくださいこれからは醍醐味を味をわわえるる剣道に変わるほらちょっとすごいことになってるでしょこれを使いながら説明させてくださいめちゃくちゃ面白いです 今日の動画は前半と後半に分けていきたいんですけども前半ではこの暫定ルールによって剣道の試合がどのように変わったのか変化したのかこれを数字とデータ使って説明します後半ではこの暫定ルールが導入されたのが多くの人にとって僕も含めてね僕も知りませんでした多くの人にとってコロナ対策だって思ってると思うんですけども実はコロナ対策だけじゃなくてある剣道界の長年の悩みを解決する画期的な審判法だったっていうところを深掘りしていきたいと思いますもうできればね皆さんのね意見本当 本当にお聞かせいただきたいですよければコメント書いてください僕も必ず読みます じゃあまずはこの表を見てください、えー、表1全日本選手権大会における1試合あたりの平均試合時間、えー、つばぜり合い平均時間ということで暫定ルールが導入される前と後ですね前回大会と今大会というふうに書いてますが男女に分けて、えー、試合時間どのように変わったのか、えー、そしてつばぜり合い時間がどのように変わったのかっていうことをまとめた表です変わったこと1番目としては、えー、この表の右の方を見てくださいつばぜり合い時間が劇的に減りましたまあこれは当然だとは思うんですけども、えー 前大会ちょっと見ていただくと例えば男子の方ね試合時間が7分54秒に対してつばぜり合い時間が3分25秒あったんですこれ試合の半分近くがつばぜり合いだったわけですよねこれが24秒に、えー、減りまして立ち合いの間合いで勝負してるってことなんですこれ明らかに変わりましたよね女子の方も3分47秒が37秒に減りましたつばぜり合いの時間が劇的に減りました そして変わったこと2としては試合時間もすごく短くなったんですまずちょっと男子の方見てみましょうか試合時間が7分54秒から6分26秒に1分半も減りましたそして女子の方が7分35秒から5分45秒と2分近くですね短くなったとそして変わったこと3としてはこのまあ1試合試合のね試合時間が短くなったことによりこの大会全体での終了時間が2時間早く終わったらしいです 変わったことの四番目としては試合展開が変わりました。え次の表を見てください。表に全日本選手権大会における勝敗の内訳。え同じくですね暫定ルール前とあと男女に分けて書かれています。え2ゼロで終わった試合、1ゼロで終わった試合、そして次が 2-1 で終わった試合ですね。取って取られて取り返して、そして 2-1 の例えば女子の方を見てください。え暫定ルール前までは 2-1 で終わる試合っていうのが 4.8% だったのが今回は 2-1 で決着する試合がなんと20点 6% ままで増えてますこれまではですね1 0の試合とか見てもらうと分かるんですけども、まあ、どちらかが1本取ったらねつばぜり合いで時間空飛みたいにちょっと軽くなっちゃってそのまま試合が終了するっていうことがやっぱりあったんですよこれ別にあの全日本選手権大会だけじゃなくて、まあ、地域の学生さんとか我々一般の大人の試合でも同じことがあったはずですこれが明らかに少なくなってます男子の方も 7.9% から 19% まで2 1で決着する試合が増えてます そして変わったことの5番目としては有効打突が増えましたはい次の表を見てください表3全日本選手権における有効打突の内訳、えー、同じくですね暫定ルール前とあと男女に分けて書いてますこのまずは一番右の合計というところを見てください、えー、男子の方がこれまで85本だったのが96本に増えましたそして女子の方は79本だったのがなんと98本まで有効打突が増えましたそして、えー、さらにですね詳しくいきますと仕掛け技のとこ見てください仕掛け技 増えてないですか男子が64本だったのが81本そして女子が49本が75本に劇的に増えたんです。 そして変わったこと6番目としてはつばぜり合いになった瞬間の引き技が増えましたこれも次の表を見てください表4全日本選手権におけるつばぜり合いからの引き技および瞬間の引き技これもまあ男女に分かれて書かれてますけども暫定ルールが入る前っていうのはつばぜり合いからの引き技が男子が81本女子がなんと251本あったこれが暫定ルールが入ってからは0本0本当然なりましたそしてその右側瞬間の引き技っていうのが男子の方が27本から82本 女子の方が74本から160本に増えてるんですこういうのを見てるともうツバゼリアになった瞬間の引き技練習しようと思うよね 今データで見てもらった通りね明らかに剣道の試合っていうのは変わりましたでもそう言うとでもそれで断暫定ルールでしょうとかコロナが終わったらまた元に戻るんでしょうって思ってる人も多いと思うんですでも僕はねこの記事読んでからちょっとね考え変わりましたというのはこの今回の暫定ルールっていうのはコロナ対策だけじゃなくてあることを解決した画期的なルールだったんですそのあることっていうのはつばぜり合い問題ぜひ後半聞いてください 今回の暫定ルールっていうのが実は思っってるよりすすごいものだったんですなぜならこの暫定ルールっていうのはねコロナの飛沫飛散問題だけじゃなくて一説には昔から剣道界が困ってたつまぜり合い問題まで一気に一度で2個解決しちゃったからなんです。 まずまあ飛沫飛散問題はね綿、えー、マスクつけましょう綿シールドつけましょうそして、えー、つばぜり合いはなしの暫定ルールが入りましたこれ今になってみればまあその通りだったよねメンマスクもももシールドも必要なものでしたその上でつばぜり合い問題とは何ぞやと実はね昔から 剣道の試合ではつばゼレーがちょっと長いんじゃないのっていう意見がちらほらあったらしいんです。この記事の中のね高田先生の言葉そのまま借りますと、これからは醍醐味を味わえる剣道に変わるというわけなんです。つまり。 暫定ルールによりつばぜり合いがなくなったら剣道の醍醐味を味をわえるってことなんですじゃあつばぜり合いは醍醐味じゃない剣道のの醍醐味はどこなのそう立ち合いの間合いからの攻め合いそしてそこから機会を捉えて打突することだっていうことなんです。 それでなんでツバゼリアがそんなに困るのかっていうのもこの記事の中に書かれてますちょっと簡単に説明するとねそれはこの剣道試合審判運営要領の手引きの9ページにこう書かれてるんですツバゼリアは攻防や打突行動の中から発生した相対関係であるちょっと難しいんだけど要はね攻防や打突の行動以外からはツバゼリアになっちゃダメだよってことなんですこのルールに照らし合わせた時いくら勝負が月に 低いからって立ち合いの間合で防御姿勢のままそのままつばぜり合いに入るっていうのはここに書かれている攻防や打突行動じゃないってわけだねへえそういうことだったのか 我々大人の試合もね残定ルール前は試合時間の半分がつばぜり合いだったってさっきデータで見てもらったんだけど特に高校生大学生っていうのは試合時間の4分の3までもがつばぜり合いの状態だったそうなんです例えばね試合会場で4試合会場やってますその4つどれ見てもつばぜり合いの状態になってるこういうことだったんだよね立ち合いの間合いで構えたとこはもう防御だけそして間合いを詰めてつばぜり合いになったとこで技を出すこれをなんとか解決したかった しいんですまあ、今回の記事でね幸田先生のこを読んでるとこのつばぜり合い問題っていうのは実は昭和50年よりも前かららしししばしば言われてたことらしいんですもちろんね全県連もぼーっとしてたわけじゃなくて昭和54年に新版規定を改定したり20秒ルールっていうのを作ったりいろいろ試したんだけどいまいちしっくりこなかったとそこへコロナのこともあって今回の思い切った暫定ルールです。 やっぱりでもね反論もあると思うんですよいくらねコロナ禍だからって剣道のルールまで変えちゃっていいんですかってでもその点についてもしっかり書かれていました実はルールなんて変えてないんですもともと書かれてあった幸田先生おっしゃってます剣道試合審判運営要領の手引き先ほどの9ページつばぜリアについてこのあとに続く文章つばぜリアになった場合は試合者は積極的に技を出すか積極的に解消するように努めなければならないのであるこの一文この その分を今回は具現化して厳格化したっていうふうに説明されてます。 このまた言葉難しいんだけど、具現化っていうのは、空想とかアイディアにね、具体的な形を与えて、目に見えるようにすること。これを具現化って言います。ということは、これまで、まあちょっと理想みたいなことを書いてたつばぜりは分かれましょうね。積極的に分かれましょうね。でも現実はまあちょっとしっくりきてなかった。この一文を、このコロナ禍を機に、きっちりやって細かいところまでルールを作るから、みんなできっちりやりましょう。これが具現化だったってことです。書かれてあったらしいんです。 知らなかった僕なんかねただのまあ一般の愛好家なんでこのルールが変わるって最初聞いた時ね最初聞いた時にはやっぱりびっくりしましたねえメンマスクメンシーールルルドに加えてルールまで変わるんだでもねそこでワーワー言ってる間にね試合審判委員会ではコロナ対策だけじゃなくてこれをチャンスと捉えて剣道をより良くしようと水面下で動いていたと。 最後に結論を繰り返します今回の暫定ルールっていうのはコロナ対策だけじゃなくてつばせり合い問題も一気に2つ解決しちゃったんだね最後に幸田先生の言葉を繰り返しますこれからは醍醐ご味を味わえる剣道に変わるきっとそうなると思います今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日を よ, よかったらコメントを残してくださいホームページが新ししくなりました剣道部の選び方の動画が100本以上あったり